このチャンネルではですね、毎月ダンスに関わるゲストをお迎えし、その方のダンサールーツ、成功談、失敗談を深掘りして、後輩ダンサーの皆さんには参考にしていただいたり、ダンス人口も増えているわけです。先輩ダンサーの貴重なね、結婚後の経験なども結構ダンサートークで喋ってもらってるので、いろんなやり方をぜひシェアしていただいて、このダンスカルチャーを楽しんでいただければいいなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルでございます。本日のゲストなんですけれども、振り返 入れば5人目になななるんじゃないか倖田來未さんのダンサーとしてね現場を盛り上げてパフォーマンスしてくださってる方をお呼びしておりますそれではご登場いただきましょう本日のゲストはこの方ですですえいえいえい、うん、本日のゲストはアカネで す, ですイエです。 久しぶりやでんな。めちゃくちゃ五年ぶりですかね。かコロナ中は会えてないね。完璧。そうですよね。会っない、ね。だからもう多分二三年以上あってないってことですよね。いやだー。大修正しててその間に。い, や い, や い, やいや。い<笑>い や, いいや 私, は、ね、い私はね、ありがとうございますと伝えたいことがあってですね。な、うん、何ですか。<笑>いやもうコロナ中の時さ、私もあの時もなかなかメンタルにこみまくってたわけですよ、私 やっぱり子供がね2人いて、うんうんうん、でなんかお兄ちゃんのね長男の卒園式が最、はいはい、レギュラーの卒園式の子だったの、うん、出演式と入学式がそこそこそこそこだから「もうえなんじゃこりゃ」っていうねみんなマスクつけて歌も歌えない卒園式 で,、うんうん、で2人ちっちゃい子引きこもって、うんうんうん、もうどうしようって暗いニュースも多くて、うんうん、もうジーンってなってる時に、うんうん、もうアーティストさんたちが「B1」っていう YouTube の。 素敵な楽曲をね上げてくれてたじゃないですかいいです、うん、あの曲ももちろん感動したんですけど、うん、その後にね、うん、ダンサーさんたちが B1 のダンサーバージョンを出してくれてそれ見てもう私すっごい励まされたのいやもうあの<笑>もうすごい素敵でしたよね参加してたよね参加させていただいてますそうなのそうなの曲自体がもう私もあれ泣いちゃってのの素敵な曲でもやっぱあの時期にね みんないろんな人に多分響いた曲ではないかと思うんですがダンサーの方が立ち上がりそうなんだね、うんうんうん、そうあの概要欄にね載せておきますとってもねて素敵な映像なのでよかったら見てくださいもう私やっぱりダンサーに励まされることがやっぱ多いわ自分の人生が<笑><笑><笑><笑><笑><笑>やっぱエンタメとか音楽がやっぱりあってよかったなと思って、うん、ものすごい凹んでた時だったから。 自分にも何かできることないのかなってこう凄い背中押された作品だったあ。ありがとうございます。ダンサーですもんね。<笑>はいダンサー大好き。ありがとうございます。<笑>私も YouTube 始めちゃいましたうまもん、ね。もう何かできないかと思って。<笑>それもねしっかりこのダンサートークに結構高田組のダンサーが出てくれててですね。なんか喋ること。 大丈夫かな一緒になってないかな<笑>と思ってすごい心配しておりますいやなんか私ももう再生リスト作ろうかなコーダー時ダンサーって言ってたぐらいに<笑>、はい、あかねさあ最初の本当に出会いまあ私よりもちろん年下なので<笑> 出出会会っっっったたたはね本当にあのの時何歳だったの10代だ代かかな出会いって何ですか私も振り返ったんですけど A ネーションじゃないのか A ネーションですかねやっぱり多分10代だったと思うんですけどそうですそうです多分十代 あ, あとは大門弥生ちゃんっていうねアーティストがいて、はいはいはい、その子がなんかこうイベントとかでパフォーマンスする時に、うん、なんか一緒に踊ってるみたいな、うん、そういうのパフォーマンスをしてる子っていうイメージもあるしなるなるなるあとはなんかやっぱ関西勢がね、はい、すごいかわ、はい 多いいじゃないですか、うん、東京に出てきてる中でも、うん、なんか出身がね、うん、福, 島なんです福島の子なんで す, です沖縄ではないですね沖縄ではないちょっとっぽいって言われることは多々ありますが<笑>東北ですそ う, よ、ね、そう福島の子でなんかそれもすごいこうあんまりいなくてその福島出身の子で確かに少ないかもしれないそういうステージの現場にボンボン出てくるっていう子が、うん、まあいなかったので、うん、そ, うそれですごい印象的なね感じは、うん、一緒にねツアーもね あ, あ、そうだね。ね<笑><笑>そうですね。パラトミさんの20周年の時にもまもうすでにあのママでしたもんね。そうだね。あの時は一人目が生まれてた時ですね、うんうんうんうん。16箇所のあのツアーもね公演も一緒に回ったりもしたんですよ。うん、そんな赤んちゃんのダンサーブーツを聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ますますじゃあサミちゃん飲みます。<笑><笑><笑>待ってね。<笑>福島出身ということでダンスの出会いっていうのはいくつぐらいの時だったんですか？ 出会いは確か幼稚園年長さんの時にお母さんがもともと福島のダンススタジオでダンスしてたんですよ。え<笑><笑>お母さん<笑>お母さんが思ってましたのダンススタジオでダンスしててそこのダンススタジオで体験があるっていうので「やってみる?」って言われて一緒に連れてこられて、うんうん、ちょっとなんかお遊戯みたいな感じでやったら、えー、か, かなスタート。 そこから始まってえっ、ー、うから始めためっちゃ可愛いい で,、まあ、でもちゃんと始めたの小学校年生。小学校一年生から、うん、ダンス以外にもなんか習い事とかしてたあはえっ、ー、とピアノとお水泳とはいはいはいあなんかベタな嘘ベタなク、はい、モンととか何かベタなやつを結構や 出てファースト習い事みたいな の,、ね、いいなのをやらせてもらってたんですけど<笑>、うん、最終的に絞ろうってなってじゃああなたはどれがやりたいのって言われてダンスっていうのを選んで全部やめたんですよ。いの時いやでも徐々なんですけど、うんうん、まあ多分水泳は早い段階でやめてあらだら。えクモンもちょっと中盤でやめて。そんな<笑>ピアノ とダンスをずっと続けてたんですけど、うん、でもやっぱりこうダンスにこうなっちゃったもんで、うん、ピアノにこう気持ちがいかなくなっちゃってじゃあダンスに一本しようかなっていうので、えー、ピアノとさよならしてもちろん5年生ぐらいですねあそうなんだ、うん、楽しかったんだねダンスのほうがそうですね最初習ってた先生っていうのは何先生が聞いてもいいですか最初はえっとねジャズダンススタジオに行ったんですよジャズ、うん、あジャズまさかかのターンとあっジック そうかわいい<笑>をちょぴっと経て小学校3年生ぐらいの時にヒップホップを見た時にやりたいってなってヒップホッププホのダンススタジオに移ったん で, ん, んです。それが今もお世話になってる K マニフィックっていう地元のスタジオのポップをやらせてもらってて卒業するまでずっとそこでお世話になって。 あそうなんだはい、あじゃあ子供の時に、まあ、スタートはジャズだったけど意外にも、うんうんうん、やっぱりこう長く突っ込んでいったのはヒップホップなんだ、うん、ップで、ね、そうすねそうやね、はい、私すごいヒップホップのイメージあるよでもそれこそ そ, のそこの当時のスタジオの先生が結構オールマイティーな先生だったのでパンティングやったりとか、まあ、ハウスの先生も来てくれたりとか、えー、ロックとかマイルズ、なんか本当にいろいろいろいろやらせてもらって。 でいいねいいね育ってきたって感じですか ね, いい ね, いいね発表会でいろんなジャンルを踊れるみたいなああなるほどねうんうん、うん、あの小学校からの頃にそのスタジオの先生がチームを組ませてくれて同、はいはいはいはい、世代同士で四人組とかでチーム組んでコンテストとかイベントに出させてもらってたんですよ、うん、その頃からマジ か, でそっからやっぱ ランドコーンに行ってパフォーマンスをさせてもらえるようになって、はいはいはい、めっちゃ楽しいってなってやっぱどんどんどんどん中学校になってコンテスト出てくるとかイベント出てくるってなった時に、はいはいはい、ダンサーになりたいっていうのはもう小学校からずっと思ってましたねえー、もうキッズの時からコンテストとかにも出てた<笑>ダンサージャやっぱりイヤやん<笑>、えー、させてもらってました小学校そうですね 私結構コンテストとかバトルとかの出会いは遅かったのよ、なんかそれこそ高校生ぐらいになってから出だすというか、はいはいはい、どうなの、その戦いの世界ってね、ちょっと私はもう足を洗ったというか、もうあんまり苦手なんですよね、ちょっと戦いのダンスの世界というのは。もはい、私も苦手 で, す<笑><あれ><笑><笑>でもそこでさ、結構、はい、やっぱキッズの時に勝負してきたわけやから、ね、どうでした、その時代は。 そうですね、まあ。やっていけたのキッズちゃんたち。<笑>なんかでも、うんまあ、多分入賞できないコンテストも多分あったと思うんですけど、うん、優勝した時の喜びとか入賞した時に頑張ってよかったっていうのをすごい味わってから、はいはい、あ結果もね高が、ね、さいそち、うんチームで盛れるようになった時に全然なんか辛いとかそういうのはなかった。 おますなんか今のほうがちょっとコンテストとかはちょっとってなりますでもそのコンテストってねやっぱ優勝者は1人ですから、はいはいはい、大半のチームはもう9割落ちてやっぱ泣く子たちじゃないですか、うんうん、そこを経験した気痛時代やったってことよね、うん、本本当当ありりがたたい経験をさせてててもらったなっっなに思っておりますそういうのを乗り越えるとね、うん、乗り越えれるとやっぱうまくなるよ ね, うね強くなるよねあとはもう 本当に上手いダンサーを そ, そこで見れるのであるそれこそ、うんうんうん、地方に住んでるけどダンサータッグとか出るために東京出ますとか大阪出ますとかでか行った時にこんなうまいダンサーいるやっていうのをちょっと目の当たりにしたりとかあと刺激をもらったりとかそこでめちゃくちゃ仲良くなって、うん、じゃあもう一緒に踊ろうかってなったりとかもできたので。やっぱその 出会いはすごい大きかったのかな、うん、と思います。そっか、うん、ダンスアタックめっちゃレベル高い。いやもうあの遠<笑>いうんでもんみたいなね。ねうんうんうん、ひっくらこいたんちゃうだからそれこそ福島から、うんうんうん、もうそういう都会のねダンスのキッズダンサーの子たち、うん、うまいじゃない。う, ん、うまいですよ。ねーそれお 味,、ねうんうん、味わったよね。そうなんです。そ, すそこから小学校中学校もそういう感じな経験かな。うんうんうん そうですね小中、うんうん、そんな感じで高校に行くみたいなタイミングとかはどうでした受験シーズンあ悩んだ時期とか締めてありますか、うん、一応受験はするじゃないですか、うんうん、なんです が, がダンスはもうダンスで行くって決めてたんで、うん、お休みするっていうのはなかった気がしますでも、うんえっと、すごい数を毎週 毎日帰ってたのでそれを週1にするとか全部なしにするっていうのはちょっと辛<笑>いなってなって体を動かしてストレス発散あ勉強ばかりも辛いから週1だけ発散してあとは勉強があるみたいな時期がありましたね、うんうんうん、ああそうなんだ、うん、えもうそれはダンスずっと続けていきたいってこう明確に決めたのは 何, 何歳ぐらいでもなんか、中学校から、うん アメリカに行きたいと か, でたいとかダンスしたいとか、えー、それこそあの劇団四季とかも大好きであほんまにミュージカルそもなんですかミュージカルなそうなんです大好きでよくお母さんと見に行ってたんですけど劇団四季ねそういうのが好きで劇団四季のダンサーになりたいとかそれこそ「ペライト」出たいとか、えー、バックダンサーやりたいとかも すごい漠然といろんなことがやりたいやりたいやりたいだったのでね、まあ、こっちに絶対進むっていうよりかは、うんうんうん、漠然とダンスの道をに進むっていうのは小さい頃から。 もうなんかそれ、うん、それしかなかったっていう感じで<笑>私も結構幅広く歌が好きな子どだったのでなるほどね、うんうん、でもお母さんが多分いろ見せてくれた世界を見せてくれたからっていうのも ね, ね、うんうんうん、あるかもしれないね小学校の確か卒業文集は劇団四季のダンサーでした夢がマジでその<笑>時は<笑>キャッツとかも大好きでめちゃくちゃ見に行ってましたええー、そっかそっかでもバレエもやってないし歌もやってないしやっぱ ダンサーやってなったんですけど、後々に、うん、ダンサーやってこう決めてこう。私と出会うのがやっぱりそういうディションクトダンサーとかになってくると思うんやけど、ねうん、私はなんか結構大阪で会ってたんかな？とかさ。なんかそういうイメージがあったんけど、上京したタイミングっていうのはどこになってくるんですか？上京したタイミングはですね、うん。まず高校卒業してアメリカに行きます。うん、あ、そうなんや。 行きたいアメリカになってそれこそ専門学校行こうか、うん、大学行こうかあそうじゃ ん, 悩 ん, だん専門学校とかの時期じゃん、うんうん、そう高校卒業する前にどうしようかなっていうのを悩んで専門学校、えっと、見学しに体験しに行ったりとかもしたんですけど、はいはい、でもやっぱりアメリカ行きたいって言って先生にどこも就職も。 あの進学もしませんって言ったら、うん、アメリカに行きますって言って<笑>おおきっかけに、まうん、えっアメリカはちなみにどこの国に何ヶ月とかロサンゼルスに、うんえっと、3ヶ月行きました、うんうんうんうん、あっそうなんや一瞬一瞬本当ちょっとなんですけど経験したいと思ってどうでしたかいやもう本当にこの何もわからないちんちくりんがいて<笑>もう本当<笑> <笑>じゃあこの世界はみたいな<笑>なりましたねもう結構やっぱ未成年が少なかったんですよその時期あ行って日本人のダンサーはすごいいっぱいいた時期なんですけどやっぱりみんな大人でうんうんうんうんそうだよね10代でってる10代はだって私は高校卒業しての2年間は日本の大阪の専門学校でやっぱダンスをしてたので 海外一応あって専門学校の中に海外研修っていうのが二週間だけあって行くとかはあったけどそんなガッツリ十代でやっぱ参か月ガッツリ行くって息子もイカすの怖いわ。いやなるほど。うん、め, ちち<笑>めちゃくちゃ心配されました。うん。一人で行ったの。一人で行きましすごいすごいすごい。使おうってもう本当になんか怖いもの知らずみたいな感じで行っちゃったんですけど、うん、めちゃくちゃ楽しかったです、ねうん。あ楽しかった、うん。刺激いっぱい旅させなあかんな。<笑> 泣く泣<笑>、ね、くっていうかもう本当に「本当に行くの?」って直前まで言われてたんですけど「うん、行くよ」って言って行かせてもらって、うん、でもやっぱその時の経験とか見たものつな、うん、がったコミュニティがすごい今でも生かされてたりとか、うん、ロスで出会った日本人の方と今もすごい濃ゆくつな、うん、がってたりするんで。うん 本当に貴重な出会いもあったんだ。良、うん、かったっっああ良かったね。行動しないとねそ う, そ, うそういう人にも会えないですからね。十、ね、代の頃にねそんな海外に行けるなんてねなかなか。 難しい、ね。そうだね。実的にね。いろんなものがこう。うん、勝ち合わないと、うん、タイミング的にいけないかもね。うん、で、それでさ3ヶ月ロスにいました。はい、そっからえ、うん、ロスに滞在するのか戻ってくるのかまあ。また選択肢が出るじゃない、うんうんうんうん。その後はどうしたの？えっと。まあ一応3ヶ月で決めてたんで、今、うん、まあ、まだ19なんでね。自分でなんかね？うん、生活。 行っていく能力もそんそこまでないので一旦帰ってくるってなるほどですぐにえっと大阪の ID っていう舞台、うん、レッキンンランでわかりますわかりますわ見に行ったよ多分本当ですか見に行った舞台何何回か見に行ったかも ID それのオーディションがあってはいはいはいで受けに行ったんですよ、うんうんうん、で合格して三ヶ月大阪に住みました稽古で。 大阪に来る私、はい、そう最初福島の子って知らん時は大阪の子とも出たよ、うんうん、しかもその間に A 年賞ションもあの挑戦して、はい、大阪の A ネーショーに、はい、あ東京が多分間に合わなくてロスに行ったん で,、うん、で大阪なら間に合ってるので、うん、大阪を受けて大阪にでそこだけその年だけ大阪で出ました<笑>えー、ちょっと待って大阪にしかもれっきの舞台に出た子だ そうですむっちゃレベル高いじゃないあそこなんてもうスキルバリバリじゃな い, いやもうバリバリのアンダーグラウンドダンサージェン先輩方が先輩方がお世話になってますすごいなもともと熱気のドミさんが大好きで、うん、かっこいい、ね、中学校の頃からワークショップとかがあったら東京入園に行ったりとかううに大阪入園に行ったりとかをしてたんですよ すごいフットワーク、<笑>本当にね、いや、お母さんありがとう。お母さん、<笑>すごいなお母さん。お母さんすごいです よ,、ね、いいよ。そう、一緒になんか、受けに行ったりとか、すごいお世話になってて。うん、で、アイのオーディションある、絶対受けたいってなって、挑戦させてもらって。で、十三に三ヶ月住みました。そう、お<笑>かしい。おかしい、十三って書いてある、十三、です。十三。ええー、そっか、そういうレベルの高いダンサーの舞台も出たんですね、はい、そしたら。 あそれでかなんかドミニクさんとかなんかそういうそっち系のヒップホップがなんでできるんだろうって思ったらあその人達<笑>、えー、一緒にいたからなんだね先生ありがとうございます<笑>それを経験して大阪の町にも住んだけど、うん、そう、うん、そこからどこに私は拠点をしようってなって、うんうんうん、めちゃくちゃ悩んだんですよで それこそ初めてのオーディションが中学生の頃の TRF の地方ダンサーオーディションみたいなありますよ、ね、あ中学生とかだったのそう<笑>で仙台でライブがあるってなってそこでオーディションを受けてそこが初めてのオーディションでそれがきっかけでそれこそバックダンサーすごいやりたいっていう気持ちもあったし、うんうんうん、そういうストリートダンサーのね 先輩たちを見てうわこんなふになりたいっていう気持ちもあったしすごい悩ん で, でサムさんとかも東京出てきたらいいよって言ってくれたりとかトミ、はいはい、さんにも大阪出てきたらいいよって言ってくれたりとかしてくれててめちゃくちゃ悩んでんですけどやっぱりダンサーバクダンサーしたいっていうのと一個ですね うん、高校の時にスマップのオーディションを受けたんです東京でああそんなの買ったんだあったんですよサム、うん、さんが小さいのだったんですな、うん、で受けさせてもらいに行って、うん、スマップのツアー照れるってなったんです高3の時すごいええー、まさかの夢が叶ったみたいになったんですけど高校生でなったんですけど<笑>、うん、でもやっぱ未成年で、うん、でやっぱ会社と学校 連絡するみたいになった時に、はいはいはいはい、担任の先生がめちゃくちゃ硬い人 で,、うん、でなんか補習はできないみたいな言われたと、はい、会社の人が連絡をしたとか、はいはい、だから、うん、卒業できないかもしれないってなって高座になったんですよなるほどでそれはえっとちょっと今回はみたいになって出れなくなっちゃったんですええ<笑>、yeah. 何その話初めて聞いたよ。そんなことあったの。そんなことがすごいホームってたんですけど、あって。ええー、初めて聞きました。えー、ちょっとマジでスマップさんとか。いすごいじゃない。い 夢, 的夢じゃないですか。そう そ, うそうの悔しながらの。悔しながら。高校を卒業して、はい。卒業しま し, して。そっからの進路は。はい、はどうぞ。はい、すごい悩んだ結果。うん、東京に出ましえー そ, うか動くね、そんな板の福島に他かに茜の周りに。こ, こそすごい憧れだったお姉さんたちが、うんうん、ダンスをしに大阪 とか、うんうんうん、あ、そういう先輩が、ね、いたんですうんう東京にでるとかはいたんで、それがまあ普通だと私は思ってたんですけど。じゃあ、東京に行きましたと、うん、なんかどういう風に最初はこう過ごしてたんですか。最初は、うん、でもやっぱりまあ下積み時代と言いますかね。うんうん、出てきたばっかりをまだまだね、大変ですよね。うんうん、あの、よしさんとかきひこさんが大好きで。 よ<笑>難しいレッスンにもまた<笑> ID とかもつながって2人ともて出てらしたね、うん、でつながってみんに行かせてもらってでそこからもやっぱりゆう先生に習ってるっていうのもあるんですけどチーム組んでコンテストで挑戦したりとかバトル出たりとかそっちを結構何年間かはメインにやってたんです あの昔でいう安田ビルとかで深夜、はいはいうん、う, うん。周りでしょっちゅうやってましたね。 はいはいはい、に 出, 会うんです出たんな人のリエーションのオーディションとていうかそのなんだろうクルーみたいな舞台をするオーディションがあって、はいはいはいはい、それに挑戦して、はいはい、で。 仲間にさせてもらうそのあさんのーちょっとじゃあなんかこうちょっと小要素がある、ねうん、そうですそうですそうですすそ、うん、そこで舞台やったりとかその仲間内で「おかわり」っていう舞台やったりとか、うん、名前がめっちゃかわいいおかわり、うん、そう面白いよねマサドさんの演出って結構バラエティーに富んだ高田さんの結構ライブもなんかお笑いみたいな、うんうんうん、ネタをすごい発表してでもすごいかっこいいね そんな3年間ぐらいでこうバトルとかコンテストとかを経て22歳かなマサオさんに出、ね、会ってマサオさんに、ね、レッスン行こうってなったのは、うん、やっぱりその孝則さんの演出が面白すぎた面白すぎたなんか日本で あ, あんなにぶっ飛んだ映像とか、うん、まあ、ものもそうだしなんかもう車が出てきたり、うんうんうんうん、飛行機が出てきたりなんかそんな遊園地みたいな。うんうんうん 規模がとか何かものをよく思いつくなというかなんかそれが誰がやってんねやろマサオさんっていう人かっていうのはすごい印象にあったしでもダンスもさいざダンスも多分いろんなワークショップ動画正雄さんが見るとむっちゃ難しい振りやってるのよ細かくてめっちゃ難しいっすんかエンタメだけじゃなくてダンサーとしてもむちゃくちゃスキルフ能なことやってるなんじゃこらっていうのは東京にそういうダンサーの人がいるんだっていうのは印象のある 先生 で,、ね、ですよねそう、うんうん、私ももともとそのアキングさんとかのナンバーで、はい、ワックスで発表会とか出てる時とかも、うん、なん か, かっこいいなって見てたんですよね、うん、作品がねやっぱりすごいよね、うんうん、その発表会作品とか目を引くものがあったよね、うんうん、その舞台ザショットっていう舞台に出させてもらった時の振り付け師がマイコさんとさん、まあ、そこで後々のコ田さんのきっかけが 生まれてくるんですけど。ああ、えー、そうなんだ。かっこいいじゃない、マイコさん。どうそう、なるほどね。うん、まあコネクションもこうん、東京にね、まあ来たっていうのがあってこう、うん、見つけて出会いながら、幸、うん、田さんの現場の初めての経験っていうのはどういうふうになっていくんでか。初めてのきっかけが、うん。今日はここまで。次回も見てな。はな。